こんにちは。ドロードロンインストラクターの橋本優です。今回は、えー、撮影設定についてのお話をしたいと思います。<音楽> ISO800F7.1 60分の1秒ですね。<音楽> FHD の60フレで撮ってるので、通常の皆さん60分の1を基準するとで、 まずこれを標準にし て, るって言いたいるとた思いますこのままねキャノンは IS を変更できるんでこれが1000そして800から640500400という形ですで皆さんが一番気になるのは60分だから60分レ1じゃないとダメじゃないかって思ってらしいんですけどもそうでもないです。 うやって動かすと、うん、ブレが程よいという話となりますけども実は別にそういうことをしないといい仮にこれでもうちょっとシャープにしたいなっていう時は125分の1に今設定しましたそしてできるだけ耐えそうを上げたくないので 可能な限り F 値を上げたいんですがこれが F3 ってのと125分待ちの1 F 値が 3.5 一番明るい状態ですさあこれでどうなんでしょうか、うん。こんな感じ サーボ歩がうまく引っかかってくれてるというかね、はい、引っかかりましたうこって動かしてもシャープに動くのに見せたいのものを際立たせることができるんですねさあ続いて今度は逆にシャッタースピードを遅くした場合60フレなので30 30分の1でやって み, てみ ま, す、えー、まずは ISO を少し落としますできるだけね ISO を400以下で取りたいですよね、うん、あんまり後ろを動かしたくないので 4.5 まで上げましたさあこれでいきましょう きれいにれてくれますね、えー、で60フレーの時でう泡、ね、なんかもきれいに取り付けますよね。 た、ま、だね、もシャープにかっぷりするとシャープにゃさ な, なきゃいけないのでこういった場合は3 0分の1しゃくしゃくしゃいけゃいでしゃくまゃくしゃくしゃくまゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃしゃくくしし どのくらいですかね今まだ夕方なんですけれども F の、ね、4.0 にすることでちょっと夕方、ね、夜間を出していきました内装は320です、ね、これでフレームレートとシャッタースピードが合うので動きもナチュラルそして泡感もナチュラルに出すことができますはいじゃあ今度思い切ったことやりましょう ッタースピードは400分の1そして ISO を上げないとダメなのでちょっと1250度上げちゃいましょう で, できるだけ明るく F の 3.5 にしますさあどんな感じですかまああののイオスキスキね。 サーボ AF 機能も悪くはないと思いますけ、ね、ど、比るにはいいんじゃないでしょうか、値段も、まあ、7万円から8万円くらいで買えますし、標準ンズで写真も動画も撮れる、いいと思うんですよ。決してね、4K で撮るのもいいとは思っていません、なぜならば、通常のパソコンで 4K を編集させるのってすごく大変なんですね、待ち時間が長い。 なのでフレッチの1080とデでルるにはこのキャノンの火を差し出のは超ょい本当にとて軽る一眼で僕は一番気に入っていますさあ話は戻してえ400分の1です何がでしょうちょっとこのサーブ AF の突性を生かしてて のこんなこともカップだけで十分できるんで。 多少の手ブれも、僕の場合はプレミアプロで、えー、後、ね、で腕を直してしまうので、あんまり気にならないです。さあ、続いて、ISO を思いっきり上げます。ね、今1万2800、そしてシャッタースピードを、これもまた2500分の1キロ 2500ししました何があるかっていうとザラつき感を出す時にわざと ISO を上げるんですねそうすると後処理でエフェクトをかけるように剣道、まあ、がないかなっていうことです、ね、ただ ISO1 2800まで上げてるのでこれをきれいにしようっていう考えでの素材には使えないんですね さて今度は s o を、うん、一番クオリティの高い100まで戻してシャッタースピードを限界まで落とします15分の1そして20分の125分の130分の130分の1でも同じような色合いが出て美しさはこちらの方がクオリティが高いですよねざらつきが全くない トークます。そしてさっきのように新米に行ったり、背景のボトルに行ったり、手前のグラスに行ったりします。ね、えー、早くこの泡を見たいですけどもちょっと我慢します。ね、サーモ AF はすごく性能がいいですよ。ね、こんな感じでポンとラップするだけだ、ね。この様子をね見せられないのが残念ですね。 はい、どうだったでしょうかこれをベースに崩さずに生かしていきたいですねもう最初はこう イ, オイオスキス M のような安い一番でたくさんマニュアル設定で溶岩を試し取りしてくださいそうすると体に染み込むようにテクニックが身につくと思う設定テクニックですねはい この動画がいいと思ったらグッドボタンそしてチャンネル等もお願いしますおじさんがこういうお店でしゃべってるとちょっと恥ずかしいですそれでは最後までご視聴いただきありがとうございますバイバイ t h Food is finally right for having the last bite this time. Town...